音が怖すぎるので聞気持ちてください命を引きずり込まれそうな音まともに暮らしたら死ぬと確信するほどの質量の水大雨の日本海は腰がすくむほど怖い岩古ら辺から下道で日本海沿いを走り深夜の大雨の中道の駅越前へ 何度もトラコンと ABS が作動する大荒れの旅路へ奥から来るトラックは高速道路を走っていますそう、この道は高速道路脇の階層路というわけですね見通しも良くて信号待ちもないので左車線をゆっくり走るトラックをやろうと思えば抜くこともできそうですそれにしても雨がひどくなってきやがったここから先信号で管理された一車線幅のトンネルがあるんですよね赤信号が見えてきましたよここの信号待ち体感5分くらいあるんだわクソダリー やっと青になりましたわ。柳瀬トンネル、1.3 キロくらいあるらしい。ただいま深夜の12時過ぎ、お化けが出そうというか、異世界に通じてそうな感覚があります。まあ退屈な直線だから飛ばすよね。意外と横幅が狭く、路面もおねり気味なので注意はしましょう。今の左の、横穴か なんか幽霊が住んでそうだな。全体的に霧がかっていて、独特な雰囲気がありますわ。そして出口で、まさかのブレーキが効かなくなります。ABS 作動時特有のガタガタ音、聞いてみてください。 アップねイ、トンネル出口は雨だから、あらかじめ速度を落としてから出ようとしたのにロック。路面のガタガタの前に、全く制動力が立ち上がらなくてビビりました。この区間の何よりもひどいところは、路面が荒れまくってて、バンピーで跳ねまくるところなんだよね。タイヤも温まりづらい雨だし、跳ねて飛んでグリップしてくれないし。 肝を冷やす時間だったよ。前荷重で段差を飛び越えただけでドラコン。タイヤに強い負荷がかかってる時に、段差の継ぎ目で飛び跳ねて ABS。過去一番荒れたドライブでしたね。私がスピードを上げていってるせいなんですけど、途中で大通りに合流して二車線へ。この区間は信号機も開無で流れが速いので、下道でもいいと思う。さーて日本海沿いに来たのですが、まあ深夜で大雨だから、何も見えないよね。理想の景色はこんな感じ。 名古屋からも近いし、ワインディングとしても楽しいし、一度は通ってほしい道です。この国道は、高速道路を経由せず、ハイペースで、金沢ら辺から大阪エリアを繋いでいる。トラックも多いですね。昼間はバイクも多いぜ、部活がオレンジ線カットをしてるかもな。暗くてよく見えないくせにトラックも普通に速いので、引っ張られてる感じ。練習にはならないけど、頼もしいです。 ここで左折、ドライブはここからが本命、潮風ライン、海沿いの境界走路。こんな感じの景色が、これから何十分も続きます。最高でしょ白点線で見通しも素晴らしくいいから、譲るのも抜くのも楽でストレスフリー。まあ画面の方は暗すぎて、海なんか見えないけどな。なんというか、ずっと工事やってますね。ち ょ, くちょく現れるワイルドなでっかい岩や、海の景色が最高なので、皆さんも道の駅越前を目的地に、いつか来てみてくださいよ。 カニの名所らしいな、カニの季節に来ないし、そもそも営業時間に来ないし、そもそもそも食べ物じゃなくて道が目的だけれども。海岸線が険しすぎて、道が崖を山登りしていたり、海の上に橋を架けて、道路や駐車場を整備していたり、漁港の景色があったり、車を止めて立ち寄れる、海水浴場やインスタ撮影スポット、食べ物屋さんや宿があったり、昼間に、ほどほどの交通の流れに乗りながら、日本海の景色を味わいながら走ることをおすすめしたい。 途中で何箇所か、センターラインが消える区間があるんですよね。危ね危ね危ね。ミラーぶつけそうでしたよ。運悪くはみ出して止めてる軽トラのところだったし、油断してましたわ。その後、残念ながら、トラックの方に追いついて譲っていただいた以外、特に見どころもなく目的地に到着です。この区間の弱点として、トイレが少ないんですよね。 途中のコウノっていうところとは繋がっていないので、カーナビの目的地は、次のトイレに設定した方がいいレベル。ってなわけで到着しちゃいましたよ。何せ私が GR プリウスを操ってるので、特に危ないこともありませんでしたな。シレット段切り侵入。純正車高でもするのだ。 そんなわけで、落下物を避けるためのフルブレーキングで、リアが横に流れるくらいに滑ったのは録画できてなかったし、電子制御が作動したのも撮影以外の参幹部だし、あんまり見どころなかったですな。ただ、帰り道でガチの恐怖体験が、見えますこれガキの鹿なんですよね。鹿かもかなり大きいですよ。ちょうど鹿笛をつけた直後だったのですが、もし飛び出されて接触してたら、ただでは済まなかったかもしれませんね。 真横で気づいたレベルだったしな、海沿いで出るとも思ってなかった。というわけでご視聴ありがとうございました。